皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。12月6日、先日、リックさんの動画、プレチケがもらえる魔法のカード解約、リボ払いの恐ろしさについて解説、がアップロードされました。今回の動画は、それに対するアンサー動画となっております。ですので、概要欄にリンクを貼っておきましたので、まだ見てないという人は、必ず、リックさんの動画を見てきてください。 それれを見ないいいと今後の戦いにはついてこられません。そういう人はチャオズと一緒に置いていきますはい全員見ましたねリボ払いの仕組みや危険性についてはリックさんの動画で学習したと思いますなのでそれを踏まえた上で我々はどうすればいいのかというレクチャーをします ここで我々が取るべきコースは3つあります。一つ一つ解説していきます。まず1つ目。ドラゴンクエスト10ビザカードの利用をやめる。無料で12枚もらえるから今まで使っていたのに、年会費1375円を払わなきゃいけなくなるのは嫌だ。年会費1375円を払ってまでプレゼントチケット12枚をもらう価値はないと考える人は、このコースです。このコースを選ばれる方は、今すぐカードを解約しましょう。 あるいは、辞めるにしても、年会費が引き落とされる月のギリギリまで使い続けるというやり方もおすすめです。そして二つ目。そうは言っても、プレゼントチケットは欲しいので、年会費1375円を払ってでも継続したいという人は、このコースです。1375円を12で割って、1枚あたり約115円。それくらいの価値はあるし、お布施の意味合いもあるから、それくらいは払うよという人は、特にやるべき手続きはありません。 今後もドラゴンクエスト10の利用券をこのカードで支払い続けましょう。最後に3つ目。これがこの動画で特におすすめしたいコースですが、リボ払いに対する知識やスキルが足りてない人にはおすすめできないコースです。それが、追加費用を限りなくゼロにしたまま、年会費をゼロにするコースです。リックさんの動画を見ていただいた方なら頭に入っていると思いますが、年会費をゼロにする方法がありましたよね。そうです。 今回年会費支払い月から次回年会費支払い月の前月までに1回以上リボ払い手数料の支払いがある場合、年会費は無料になります。ここで重要なことは、何円以上のリボ払い手数料が必要かというのが記載されていないことです。仮に100円以上のリボ払い手数料が必要なら、必ずそう書かれているはずです。なので、ぶっちゃけ1円以上あればいいんじゃねというのがこのコースを解説する上の大前提になります。 具体的な手順を説明します。まず、マイペースリボの設定金額を最低額の5000円にします。これは毎月5000円ずつのリボ払いにするよという意味です。そうしたら1ヶ月の利用金額が6000円になるように調整します。ドラゴンクエスト10の利用券以外にこのカードを使ってお買い物をしましょう。買うものは生活必需品のお米や肉野菜などがおすすめです。 次の月からはまた、ドラゴンクエスト10の利用券支払いだけの状態に戻します。これをやるだけで、年会費がゼロになります。では、さらに詳しく解説します。6月15日に6000円を利用、支払い日が毎月26日、元金定額5000円コースを指定している場合です。まず、7月26日に5000円が請求されます。そして、6000円から5000円を差し引いた1000円が翌月に繰り越されます。 ここではリボ払い手数料は発生しません。翌月の8月26日に残った1000円が請求されます。ここで2円のリボ払い手数料が発生しますので、なんとこれで年会費割引の条件を満たします。つまり2円払えば1375円が無料になるということです。具体的な計算式はこれです。 注意すべきなのは毎月末日締め切りで翌月26日支払いの人の場合月によって手数料が変わるという点です7月26日から7月31日までは5日間なのでリボ払い手数料は2円ですが6月26日から6月30日までは4日間なので1円未満の波数が切り捨てられて1円になりますこの説明でわからないという人は残念ながらこのコースを選択するためのレベルとスキルが足りていません もっとわかりやすい動画や解説サイトでレベル上げをして経験値とスキルを蓄えましょうそして実は4つ目のコースも存在しましたドラゴンクエスト1 0ビザカードの場合年会費割引特典にウェブ明細サービスというのがありますウェブ明細サービスを使うだけで年会費が550円割引になるというものですつまりこの場合1375円が850円になります 今まで通りのやり方でプレゼントチケットをもらうために年会費くらいは払うよという人でも Web 明細を使うのが超おすすめですいかがでしたか確かにリボ払いは危険なところもあるのでできれば使わないに越したことはないのですが今回のように頭を使えばやり過ごせる場合もあるので日々これ勉強が大切なのですというわけで今回の動画は以上で終了ですチャンネル登録と高評価は別に必要ありませんので